ご視聴ありがとうございます旅する着物男子のバオシンですぜひこの旅行動画にコメントと高評価チャンネル登録をお願いします小豆島編第4話お届けします現在地は小豆島のオリーブビーチですとても残念ですが天気がどんどん崩れていくということで今回ベリーに乗って高松市内に入るまでをお見せしたいと思ってますぜひ最後までご覧くださいそれでは早速今回の旅も始めたいと思います そうしましたらこの 50cc バイクをお借りした小豆島安全レンタカーさんまで無事故無違反で安全確実に返却してこようと思います早速出発です小豆島安全レンタカーさんにバイクお返ししてきましたバス停がすぐ近くにあるんで時刻表を確認したいと思います うちま島編の第2話で一泊させていただいたビジネス民宿マルセさんの近くに銀四郎さんっていうそうめんのお店があるんですオリーブそうめんが評判いいらしくて交渉はしてますそうめんをいただいてから高松へ出発しようと思います今だったら空いてるから撮影 OK ですよということで許可もらえました、ね 今から銀志郎さんの美味しいオリーブそうめん食べに行こうと思いますやったやりましたしかも自力でここまで戻ってきましたからトノショウのターミナル見えてます見えてきました定長年間伝承小豆島手延べそうめんの里銀志郎さんです メニューはこんな感じになっております。オリーブそうめん700円、大盛りは200円だそうです。全然リーズナブルだなそして、いよいよ店内へ。お食事どころ銀志郎さんの店内はこんな感じでした。ここまで来たら諸子館です。迷いなくこちらを注文。オリーブそうめん大盛り900円税込み。たくさん歩いたので早速いただきます。 このオリーブそうめんお店の方によると3段階の楽しみ方があるそうで銀志郎さんが勧めるおすすめの食べ方この1何もつけないで食べる、うん、やっぱり違いますね普通のそうめんだとつゆがないと物足りないですけどこれそんなことないですね金さんピンゴムールで最優秀取るだけのことはあります 銀郎さんが勧めるおすすめの食べ方その2めんつゆをつけて食べるおつゆが入るとまたさらに変わりますねオリーブの味がこうさらに引き出されていく感じしますねおすすめの食べ方その3ガーリックオイルを23滴足して食べる 入れすぎただしいたけの味が加わってほんと一段と美味しさが変わる3段階の味が楽しみ方がありますよって考えた人すごいですね最高ですこうしてお腹も心も満たされた僕は感謝の気持ちをお伝えしてお店の外へ 美味ししいいオリーブそうめん大盛りででたただくことができました僕の悪い癖で家族に見せたいという嘘をついてしまって入ったんですけどそのうち YouTube やなってことがバレてしまいまして追い出されるんちゃうやろうか思ってビクビクしとったんですが逆にあったかく迎えてくださってもちろんそうめんも美味しかったんですけれども。 僕の映像制作に取り組むマインド人の役に立つような作品を届けていきたいというところに共感をしていただいた感じで受け入れてくださったので本当に感謝の気持ちでいっぱいです今回できなかったことたくさんあります47都道府県全て巡る旅もまだ途中ですそれが一段落ついたらまた小豆島足運んで今度はベーシックなそうめんを食べに行こうと思いましたそうしましたら天気もよくありませんし フェリーターミナルすぐ近くにありますしぼちぼちと高松行きのフェリーの乗船券を買って次の目的地高松に向かいたいと思いますフェリーが一席入ってきましたねここがフェリーの切符売り場です さあ、高松行きの切符を買っていきましょう雨も降ってきましたし高松岡山宇野江島行き切符売り場ありますフェリーの乗船料、こんな感じになってますやっぱり700円はしますねゲットしました高松行きの乗船券 十分後に乗船開始だそうです。高松行き十六時三十分発だそうです。この第一小島島まるではどんな旅行体験ができるんでしょうか。ワクワクしております。<笑>なんか乗船できるみたいです。 店主側の方に自動販売機あります。 アフりイで見づらいですが下線口こっちですここがお手洗いです今のうちに展望デッキ見ておきましょう展望デッキどうなってるかなお、フェリーの展望デッキからだと太陽の贈り物こんな風に見えてます テーブル席もあるんですねそうそろ執行です港からどんどん離れています 時間後には高松港ですちょっと気が早いですけど買ってきました門谷のごま油の工場だんだん遠ざかっていきます 今カメラがいいているが進行方方向向ですこうやって。今、オリンピアドリームっていう船とすれ違ってます。 雨がひどくなってきました。 高松の文字が見えてきました。そしたら高松駅まで歩きます。高松に着いてみたら雨でした。ここから最終目的地立神公園の最寄り駅の立林駅に向かいます。 高松駅の連絡通路へ続くエレベーター乗りました高松駅こっちです高松も結構大きな町だな あの JR ホテルクレメント高松という建物の中に高松駅あるみたいです。雨の中を歩くしかないのかなと思ったんですが助かりました。あとは高松駅の階段を抜けて立見駅に向かう。高松駅に到着です。 に駅名標を出しておりますけれども、フェリーと電車を駆使して最終目的地、立林駅に到着しました。どうだったでしょうか。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひチャンネル登録お願いします。天気の方が心配なんですが、予定通りであれば、次回小戸島編第5話、立人公園に足を運びます。どうぞお楽しみに。それでは最後までご視聴ありがとうございました。